平成30年6月17日、阿蘇市消防団の放水技術などを競う通常点検と双方競技大会が農村公園アピカの駐車場で開かれました。午前8時から開会式が行われ、阿蘇市消防団員611人がラッパ隊の演奏に合わせて分裂行進で入場しました。開会式では、まず、 巡職消防団員に対して黙祷をして冥福を祈った後、佐藤市長が日頃の訓練の成果を遺憾なく発揮してほしいと挨拶。そして、梅野消防団長が訓示を行いました。続いて、前回優勝の分断から優勝旗が返還された後、競技に入り、服装や規律の通常点検が行われました。そして、消防ポンプから ホースを3本伸ばして63メートル先に設けられた標的に向けて放水し、その速さや放水の的確さを競う双方競技が行われました。この通常点検と双方競技は、2年ごとに消防精神の向揚と消防技術の錬馬を図り、強度の防災と治安の確保に努めようと行われているもので、熊本地震の影響などから 今回は4年ぶりの開催となりました。双方競技は、ポンプ車の部には4チーム、小型ポンプの部には12分団から19チームが出場して行われ、出場した団員たちは、大きな声で号令をかけ、きびきびとした動作で放水技術を競っていました。その結果、通常点検の部は、第11分団第2部が優勝。 ポンプ車の部は第9分団3部が、小型ポンプの部は坂梨地区の第3分団が優勝しました。ポンプ車と小型ポンプ車の優勝チームは、9月2日、山鹿市で開かれる県大会に、阿蘇市代表として出場します。